映画です。今日はニコちゃんを見に行きまーす。電車よし、今電車になりました。で、えー、っと今日はニコちゃんを会いにで、でもまだもらえないですね。でこう今回は。 あのセンターとかあのショップじゃなくてブリーダー親友ができるブリーダーさんからもらうことになりましたでえっ、ー、とまあ私も外国人だし初めて猫、まあ、日本で飼うからちょっとなんか親友ができる方がいいなって思って今日は打ち合わせして、えー、初めて猫ちゃんを会いに来ますです ててもしうよし、1匹決めまし匹またこの猫です。 こんにちは。こんにちは。してるんですね。可<笑>愛 い, い。まだちょっとちっちゃいので、あとあのしっかり食べてもらってでまた来ますね。ここにちはまだ名前決まってないので<笑>ちょっとね。何の名前つけてみようかな？ちょっと考えます。あ、モリ。あれ？スコッチあ<笑>よし猫ちゃんが似合って。 もうほんと楽しかったし実はね4時間ぐらいいたんですよもうめんどくさくて抱えてくださいみたいな<笑>そうじゃなかったけどいやきっとそう思ったでしょって思ってで本当迷ってたんですねやっぱりあのー、その1匹1匹だけじゃなくていろんな猫がいたから結構心が癒されてであのーあのー、1匹残りこのスコッティッシュフォード 正直、ほんと、よくわからない、種類がほんとからない、ただ、スコティッシュフォルドって言われても、あえって<笑>か分からなくて、ま あ, あ、ママかわいい、多分日本人の方が小ユニコちゃんが好き、ぺったんこしてるのが、イタリアがね、そんなにないから、なんでぺっクんしてるんだろうって、<笑>面白い。で、今、名前をめちゃめちゃ考えてます、まだ決まってないんです、でも、素晴らしいクリスマスプレゼントなので、嬉しいです。 もうそのそのコロイちゃんの一匹もね超可愛かったから超迷っ て, てまだ欲しいなって<笑>一匹にしようかなって思ってたんですよ本当<笑><笑><や>い。いやーじゃあまた次のあの<笑>撮るの時に動画を撮りたいと思います。よしもう家がタタタタ。お会いそうあもうね。 ちょっっと怖おいで。 はい、ちょっとビビってますね。新しい世界だね、これ。これどこにいるのってな感じ。じゃあ。<笑><笑>かわいい。こんにちは。 新しいい、ね、な い<音楽><音楽><音楽>っちゃって。 いけばいいのかわかんないね怖い塩さんカメハナーさんも怖いな本当<笑><笑>ちっちゃいねもう1キロがあるんだけどでも確かにこの部屋で見ると めっちゃちっちゃい。おお。何何何何。ほらほらほら。見てる見てる。切った。う<笑>ん<ッ>。か<笑>れてる。 話だだと思うんだけど、やっぱり日本で猫飼うのがすごく難しくて、まあ、この猫はどこからもらったというのと実はブリーダかららってもらいました。でこのブリンダさんはもうベッドショップにろさないだしほん親友の方にしか渡さないからやっぱり考え方もすごく似てたからなんかいい人 と, と出会ってよかったなって思って。 ね、お, すすめ出てる<笑>おすすめされたのはこのス コ, ッ テ, ィッシュスコッティッシュフォールドというのニコちゃんです実はね私はね多分日本に来るまではスコッティッシュフォールドは見たことがないしあれなんか耳がないみたいちょっとドラえもんっぽいなって<笑>思ってた一番最初でもすごくあの おとなしい猫ちゃんでもう出会った時にあこの子にしたいなって思って。なんか、な, なんだろう、本当もう親友されたから、もう別にもらいました<笑>。それが本当嬉しすぎて、あの、もう大切にしたいなと思って、もう完全に自分の子供みたいですね。でしょうね。囲れてるの。<笑>はい。 で名前も名前はもうさっきも言ってたんだけどアモでアモレくんはねちょっとあのきっとバンバンに写真とか動画をめっちゃ撮りたいと思うんですけどそれは普通自分のプロフィールがあんまりあのぐちゃぐちゃならないようにあのインスタングラムの方が「僕のアモレっていうのをインスタングラムが開けてみましたんですけど、まあ、そこに代替したいと思います。 え、でもね、でも大きくなったねめっちゃおもしい、なんでだろう。めっちゃおもしい聞いたこと言って<笑><ほん><笑>今年からこの子と一緒に暮らすのでよろしくお願いします ぜひ猫さんが好きな方をコメントしてくださいたまたまにねたぶん動画に出ると思うんですけどよろしくねよろしくねよろしくねバイバーイ